そうね窓師として計り知れないほど貴重な財産となるでしょうが炎のドラゴンだ俺たちの出番だぜジュビアはいグレイ様行くぞはい集中しろよウォータ聞いてねえのかそんないかなるものも焼きつく ドラゴンの炎を浴びるが あ, あんなにやっ我が炎を浴びても生きているとは魔導士かそんなこの手があったデカブツにはデカブツだサイズが同じになるわー お前たちは一旦下がれ女が傷つく姿は見たくないここからは本気の戦いだアイスメイクスノードラゴンまだだアイスメイクエイクアイスメイクスノードラゴンお前との試合ではこれでも決着がつかなかったがいはいこの刀が砕け折れようとも私は戦うフグタイトカグラジュラリオ 実力者3人のトリプルトッここで引き下がるわけにはいかない何度でも攻撃するまでまだ賑やかで何よりだわい う, うはっはっはっは っ, はっはこのジルコニス様は他の連中みたいにやたらぶっ壊しとでも思うてくれどいつもこいつも怯え切った顔をしよってか<笑> ジルコニ何じゃお嬢ちゃんそいつはあそこにいる奴らに聞いてくれあそこを飛んでるマザー君マこれはこれで楽しいから我も奴の言うことを聞いてやる自分の居場所もなくなってしまうのに大人カレンデュモリーメイク凍える国雷の剣な ルーファスの黒い雷の合体攻撃かあの二人が力をフェアリーテイルの戦いぶりを見せられちまったからな動かなくなったて見てみえのかどこ行っちまったんだ貴重な戦力なのにわからんさっきから姿が見えんではスティングもローグも幼い頃 ドラゴンを殺したことがあると言っていたよスティンーわしを殺せいやだよ絶対やだ示すドラゴンを滅するスキアドラムは病にかかっていたどうでもいいけど滅流魔法でやっつけろよ仲間を守りたい7年後 いる今戦うためにドラゴンスレイヤーがいるんだ 来人ばをなめてゆる絶妖精人ライの王 炎と雷では水のドラゴンスレイヤーはいないのきっとおかだハッピーアイーナツなんだ貴様は俺はナツ今からお前をこんなこと誰も思いつかないよ我を食う必れだ ラクサスウェンディを助けてくれラクサス行こう炎のドラゴンには炎のドラゴンスルーに合ダンよし城へ行くぞ了解 い, いいかげん見せようコ この感じしかしこの感じはまさしくエンリオイグニールイグニールお前イグニールを知ってるのか姫それは一体これ、うん、姫ついでに私のお仕置き日記も読みますか 必ずアクノロギアを殺せるそして俺がこの創影を大空気を抜け命の灯新たなる王影はここに光となる夏か<笑>俺なぜ夏がドラゴンに乗って裏切ったのかあとよろしくなおっちゃん おっおっちゃんアトラスフレイム我が心に従ったまで何あ夏我の意識を遮った魔法が友のおっちゃん 私の金剛の体は炎では焼けないかる我がそしてそれをくらったアトラスフレイムの炎を食っただと美しかった花の都は血で汚れ戦い 竜と竜が戦いにほかならない何もかも元には戻らぬ覚えて荒ぶる風物に<笑>ないね。 アイスブリンガーしてんじゃねえお前を倒したこの技も覚えてんだろまあね行くぜドロイおレビィがいなくとも俺たちはシャドーまだまだいけるなドロイ任せとけってんだいいね俺も負けてらんねえぜおっとそいつは俺の煙だ怪人の 入ーをチッチッいつの間にジュラカ敵に回すと厄介いな相手おか これでお前の動きはいるのかのか英雄放火この辺でよかろうドラゴンを召喚し世界の王になろうとするも者<笑><笑>いやこれから必ず染まるというべきか え嘘だローグさかのぼること牛 う, うっしんうわっ7年頃もう一人の未来人ってわけね 目的相当な魔同士に成長してるみたいねローかのローグは存在しなくなるでもタイムパラドックスを突き詰めていくと非常に流れてる場合よ今は時が乱れてる未来イル・ うちのチビをなめんな<笑>テープルよっか ナイス避けて<笑>クソかこいつ予想はしていたが開始早々きついな一歩も動いてねえのかよこれが竜王 なぜ我が竜王と呼ばれるかこの世界で一番強いからに決まっておろう今まさに時の狭間の外では我が肉体が世界を滅せようとしているああ我は全てを破壊し終末を告げる お前は何がしてんだ<笑>破壊それだけだ<笑><笑><笑>そんなことのために<笑>お前に破壊されるほどこの世界は弱くねえぞ じゃねえかすごいですねひそう来なくっちゃね。やったのかいや待て